確かに普通のタイプとは違うちょっと甘い甘い香りがしますねでも香ばしさもあるどんな感じなんだろうではいただきます、うん、ーすレジオコではめぐらしいからしかも美味しい甘い香ばしい スポン側の皮はカリカリサクサクのだけじゃなくカリンドル の, の甘さもありましたねスポン皮がカリンドのイメージなので中のあんこの甘さはさっぱりしていて外のカリンドの甘さとはまた違うんですよねそれらが身の中に調和しているとてもおいしかったで、ね、す甘い1色でも2種類が入っていることで、ね、最後までがっさりといただくことができましたのでこちらも検索させていただきます次はもっと大きなサイズで食べてみたいかなご視聴ありがとうございましたコメントしていただけると嬉しいです